この動画は呪われているので見ないでください。今回は JA 東日本上村支店から、上矢萩風力発電所に移動する動画です。Google マップの案内によれば広場まで 10.4km より2者で40分の表示です。面倒くさいので10倍速で行きます。投げやり感を隠す気がないのはなぜですか 目的地は風景が良いとの評判なのですが道が悪いんですよ。すごく、舗そうこそされていますが、狭く荒れています。こういうよそ者しか行かない場所には地元民が行かないわけがあるのです。伸びた枝で車が傷だらけになっても砂に乗ってオートバイが転倒しても、それ以上の恐ろしい行事に見舞われてもう p 主の責任を追求しないと誓ってください。 それ以外の視聴者様は見ないでくださいそういうやつばかり見ている疑惑がありますうプ主が乗ってるのはセロー250なのでこういう道が得意なのですその代わり普通の道が不得意ですうプ主自身は異常極はる安全運転をモットーとしています行動だけで30回以上転んでますけどねなんで生きているの 怪我しにくいい究極奥義を常時発動させているからなのです正直に言いなさい、むちゃくちゃ遅いのだと、動画でもロバレですね。大船神社ですがスルーします。うぷ主は神様からは極悪人に見えるらしく、自社参拝すると天罰ぶつばを受けてしまうので避けることが増えました。軽な言動が目立つからでしょうが、う p 主はささやかなジョークなのに、いいなどと言ってます。 自覚症状がないのですね。一つ目の駐車場でバイオトイレがあります。発電風車が点在する地帯に入りました。自転車を追い越します。今年はまだ自転車に負けてません。展望台入り口ですが、一旦通り過ぎます。監視者広場に到着です。 一体何を監視しているのでしょうそりゃあ、うつ主みたいな怪しいやつに決まってます。この日は無人でしたがバイオトイレは使用可能でした。右前方の石碑みたいなものは山神様です。ここには6月にも来ています。その時は今にも降りそうだったので山神様に天候回復を祈願したのですが、その瞬間に雨が降り始めました。雨乞い祈願と間違われたのでしょうか なう p 主に天罰額だったのです。山神様は美人が苦手らしいので自信が大きめな方に嫌がらせに行ってほしいところです。罰当たりなことを考えてますが、う p 主には当てがないので問題ありません。神谷萩風力発電所風の森展望台入り口です。ここから徒歩10分弱です。 展望台に蜂の巣注意と不吉な注意書きがありました。10倍速で行きます。徒歩が時速5キロだと10倍速で50キロの理屈なのですが遅いですね。効果音でカサカサカサッとか入れたら似合いそうです。次は飛ぶんですね。わかります。 神谷萩風力発電所は標高1000メートルを超える大船牧場に作られた岐阜県初の風力発電施設だそうです。説明終わり。投げやりすぎです。風車は13機あるそうです。不吉な数ですね。これはサタンの仕業に違いありません。うつ主はキリスト教徒じゃないので平気です。蜂の巣注意と書かれてましたが全滅していました。 とを使わししたのでしょう新人が試されている気がします。今回のコントは進行心がテーマなのですね。ここまでコントだったんですかこんな動画、真面目に作ってられますかこの動画を見てから現地に行ったリア充グループが、こいつのせいでひどい目にあったとか、絶対許さん、倍返しだなどと盛り上がると信じているからです。 この世界に救いはないのですか。今日現在までありませんでした。せめて再生回数が100回を超えるとか、結構安いんですね。再生回数が増えると苦情も増える気がするのですよ。希望など最初からなかったのですね。ご視聴ありがとうございました。 Thank、you Thank、you